sp 首位羽生結弦は2年ぶりでも自分の体が覚えていると信じていた。ご視聴ありがとうございます。早速今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。2014年の平昌五輪以来2年ぶりのバラード第1番と単調。 2月7日にソウルで開催された四大陸選手権の男子ショートプログラム SP で羽生譲るはあの頃とはまた一味違うバラード第1番を見せてくれたジャンプ構成は最初に四回転サルコーを飛び続いて四回転トーループプラス三回転トーループそしてフライングキャメルスピンを入れた後にトリプルアクセルと最大の得点源である連続ジャンプを基礎点が 1.1 倍になる後半に入れなかったその意図を羽生はこう説明する 今回前半に4回転を2本入れたのは、それが一番自分を表現しきれるプログラムであって、今のこの GOE の幅が増えたという現状では、一番点数が安定して取れるんじゃないかということもあって、この構成にしました。でも、正直言ってしまうと、はっきり言って点数とかはどうでもいいなと思っているので、何よりも自分がこのプログラムで何を表現したいのか、どういう風に曲を感じたいかということを、一番大事に、このプログラムのこの構成を選びました。 最初の4回転サルコーは、昼の公式練習の曲かけでは点灯し、直前の6分間練習でも、一度綺麗に決めた後にパンクして2回転。終了46秒前に、再度挑戦して成功させたように、若干の不安もあった。だが、本番では綺麗に決めた。羽生は、やっぱり何か、本番になったら多分、音と飛べるフォームを、一緒に記憶しているんだなという風うに思って。 とにかく自分は曲もプログラムも信じて飛んだというのが大きいと思いますと話した。自分のジャンプを信じて飛んだという言葉は、平昌五輪の SP の後にも口にしていた。ギリギリの状態で何とか間に合わせた大会では、冷静すぎるほど冷静に、無駄が一切ないシンプルな動きで、綺麗なジャンプをすべて決めていた。その時はもう何年も付き合ってきたジャンプだからこそ、自分の体が覚えていると信じていたと話していた羽生その時とは違い。 今回はジャンプだけではなくプログラムそのものも信じていたのだ。平将と今回は少し違っていますね。平将の方がもうちょっと点数を狙っていたかもしれない。やっぱり後半に4回転プラス3回転があるというのでスピンはちょっと回転速度も遅くしたりして目が回りすぎないようにとか色々コントロールしていたんですけど今回は後半がトリプルアクセルだけなので思い切って全部をできているというかこれはアイスショーではできないですし 競技プログラムとして、競技をやっている中で、これをできるというのは、本当に幸せだなと思います。こう話す羽生のジャンプは完璧だった。静かな流れの中で飛んだ最初の4回転サルコーは、9人のジャッジの5人が、GOE、出来栄え加点5をつけて、他は4で 4.43 点の加点。さらに、音が高まった中で、力強さも見せながら飛んだ、4回転トーループプラス3回転トーループは、4人が5点をつけて、4.21 点の加点にした。 そして、音が静まる中で、ふわっと軽やかに決めたトリプルアクセルは、6人が5点をつける 3.7。7点の加点と、3本とも完璧なジャンプ。さらに、チェンジフットシットスピンも、目まぐるしく手の置き方を変えて、表現力を存分に発揮する、羽生ならではと言える、スピードのある滑りだった。さらに演技構成点も、すべてのジャッジが、5項目すべてで、9.50 点から 10.00 点を並べる高い評価で、48.40 点を獲得。 合計は世界最高得点を上回る 111.82 点と納得できるものだった。羽生はできれば112点までいけるようにと思っていましたが、あと 0.2 点というのは誤差というか、ついたりつかなかったりする点数だと自分の中では今回は思っているので、いつでもその 0.2 点を超えられるようないい演技をできる準備をしていきたいなと思いますと話す。とにかく一番良かったなと思うのは、ジャンプとかステップなどでここは何回回ってとか、 ここを注意してというのが全然なかったこと。自分の中ではもう何の雑音もなく滑りきれたし、最後に音が終わって手を下ろすまで繋げられたというのが一番心地よかったなという気持ちでいます。こんなに気持ちよく滑れたのは久しぶりです。本当にこれまでのバラード第一番の中で一番良かったんじゃないかなと自分で思っていますという自身の言葉通り、これまで以上に静かなピアノの音に敏感に反応して、それをそのままジャンプや滑りで表現し、 曲調が高まる中では、それに自分の感情を乗せるような圧巻の滑りだった。やっぱり、大人る、秋に寄せてをやったからこその表現の仕方とか、深みも取れたと思いますし、何より曲を感じることをしながらも、すごくクオリティの高いジャンプを飛べたということは、何かこのプログラムならでは、という感じもします。 ハニューは、平昌五輪の前のシーズンに、レッツゴークレイジーと、ホープレガシーを演じたときには、ミュージシャンのライブのように、その時々に感じている感情や、思いを乗せて滑る、その時だけの一期一会のような演技をしたいと話していた。そういう面では、今回の、バラード第一番と単調も、五輪後に経験した気持ちの揺れも含め、その全ての要素が積み上げられた今だからできる演技だったのだろう。 フリーへ向けて羽生は今日バラード第1番をやってみて思いましたが、催眠もやっぱり違うものになると思っています。やっぱりあの頃とは経験値が違いますし、音の感じ方とか、間の取り方とか、あとはどういう風に表現していくかというのも全然違うので、だからまた違ったものにしたいなという気持ちでいますと話す。 今回、バラード第1番を滑り、やっと自分にストンと戻ってきた感じがすると話した羽生は、ワインやチーズと同じで、滑れば滑るほど、時間をかければかけるほど熟成して、いろんな深みが出るプログラムだなと思ったとも言う。そう話しながら見せていた、自分の世界にやっと戻ってきた、安堵感をうかがわせるような笑みが印象的だった。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしくおね、